皆さん、こんにちは。評論家の荻上弁樹です。今日もメディア論の議論について紹介していきたいと思うんですけれども、うん、今日紹介する理論は、ミメーシスです、うん。このミメーシスというのは、その西洋哲学、うん、古代ギリシャの頃から語られてきていた言葉ではあるんですけれども、模倣という意味を持つ言葉なんですね。で、この模倣という言葉にメディア論は着目をしまして、ミメーシスという現象はメディア的にも非常に重要なものであると。うん 言うならば、態度模倣効果というようなものがメディアにあるというふうに着目をしたわけです。ちょっと日常の場面について考えてみたいと思うんですけど、僕、少し前に、えー、20代 の, あの友達ができたんですよね。で、その友達と話をしていると、僕とボキャブラリーが違うんですよ。 どう違うのかというと、うん、あの、その人が面白かったことがあったりすると、うん、マジ草って言うんですね。で、草って言うんだって結構驚いたんです。あの、30代の人間としては。うん、草ってネット上のスラングで、うん、まあ、わらわらわら、笑うことをこ笑いだったものが W になって、それをたくさん生やすことがわらわらわらわらってこう、になって、それを草が生えているっていうふうに表現をするようになって、うん、今度はもう草っていうふうに表現をしたりするようになったっていう。うんこの ネットジャーゴンの、ネットスラングの変化っていうのがありますよね。それをネット上では見続けていたんだけど、リアルで腐って言うんだなって結構感動したわけです。で、何度かその友達と話しているうちに、自分も時々、それ草っていうふうに言うことが出てきたんですね。で、こういうような日常のさまつな変数化というのも、実はミメーシス、態度模倣効果に他ならないんです。つまり、 身近で触れたり、メディア経由で触れた、ある種の態度というものが、人々にこう、感染していく。つまり、未シス、模倣を起こしていく。そうしたのことってあるよねっていうことに着目をしたのが、この態度模倣効果などの研究ということになるんですね。で、この態度模倣効果、例えば、お笑い番組などを見れば、わかるかもしれません。お笑い番組で芸人が、 例えば、一発ギャグで面白いものをやったりする。そうすると、その一発ギャグを多くの飲み会の現場とか、学校とか職場とか、家族内であるとか、そうしたところで次々に模倣されていくんですね。最近のものでトレンドが何かっていうことを言うと、この YouTube は古くなるので、えー、少し前のもので言うと、例えば、ダメよ、ダメダメとか、 あるいはそんなの関係ねえとか、そうしたような日常の中でコミュニケーションに使えそうなものというものは、その都度その都度模倣されていたわけです。イエーイとか、いろんな言い方がその日常の中で模倣されているそうすることによって、なんとなくその場を面白く過ごすことができたりしたわけですね。ただ、この態度模倣効果というものは、いい悪いであるとか、いろんな効果というものが考えられます。例えば、お笑い芸人のいじりというコミュニケーション。 それがテレビを通じていろんな人たちに模倣されていく。そうすると、お前その服似合ってないなとか、お前その顔事故みたいだなみたいな格好で、人々を見た目で判断したり、それを指摘して構わないというようなルッキズム、つまり見た目中心主義がまあ拡大するということも起こり得たりするわけですよね。そのように態度模倣効果というのは、一見態度だけが映っているように見えて、その態度が 含んででししままってていいるるな思想や考え方も伝播させううということこがあるわけです例えば、女性に対して、お前そろそろ彼氏作らないのかというのことをいじり倒す、そうした芸人というのもいるわけです。で、そうしたようなコミュニケーションというものそのものが模倣されていくと、人は恋人を作るべきだというような考え方が広がっていったり、女性は男性と交際すべきだというような考え方もセットで広がっていったりする。 つまり態度模倣効果というのは、それ相当に強力で、なおかつその態度も模倣しているだけのように見えて、いろいろな考え方を再生産してしまうというところがあるわけですね。実際ツイッターでもこういった態度模倣効果というのは確認されます。さっきの、例えば、藁とか、あるいは草とか、そうした書き込みのあり方というものが、まあ、移っていく、感染していく、文体も移っていく、そうしたようなことっていうのはありますよね。なんとなく、ツイッターの文体と、 ノートの文体と、ブログの文体と、ニちゃんに書くときの文体と、うん、まあ、違いますよね。それこそ、あの、うん、ナンジインとかだったら、あの、まあ、広島弁っぽいような、えー、固い口で喋るし、ノートとかだと、うん、まあ、比較的こう、自分の内面を吐露するような文体というものをしていい場所なんだ、というような、うんうん イメージがあります。ツイッターは140文字しか投稿できないので、えー、その文字数の限界から、非常にこう断言的なものであるとか、そうしたような物言いというものが割と広がったりしますよね。うん、そのように、その態度も方向化というものは、今はネット空間でも起きている。でその態度も方向化というものが特定の議題に対して向けられていったときに、例えばこの加害者は笑うものだとか、こうしたグループは批判すべきものだとか、そうしたような態度も、まあ、映ってしまうわけです。うん 特定のアーティストに対しては、うん、あれはパクリだよね、わら、みたいな格好で批判するのがトレンドであるとか、うん、あいつは盗作までよね、わら、という格好で、特定の人々をパクリをしてるやつだから、聞くに値しないものだと位置づける、うん。あるいは、あの政党っていうのは役立たずだとか、うん、あの政治家っていうのは、こういったような言葉遣いで批判していくのがいいというような、そうした態度も広がっている。うん 態度模倣効果というのは、あの、相当に強力なんですけれども、その態度だけが模倣されてしまうと、その態度が書、えー、き消してしまっている別の態度というものに気づかなくなってしまうこともあるわけです。例えば、旧民主党系の議員の方いますよね。でそうした議員の方々がいろんな発言をしていると。そうした発言をしているときに、その議員の方々に対して、ブーメランっていうふうな言葉で批判するリプライというのがよく飛びます。 で、言ってることと自分たちがやってきたことが違うじゃないかっていうことを指摘することはとっても大事。だから、この書き込みそのものを僕は比例してるわけじゃないし、そのブーメランという言葉が適切になる場面もたくさんある。ただ、ブーメランという言葉をとりあえず書いておけば、それで済むのかというとそうじゃないわけですね。 ブーメランになっているけれども、今のその指摘は重要だとか、ブーメランかもしれないけれども、そのように気が変わったんだったらそれは歓迎であるとか、じゃあ果たしてその批判がおかしいとして、批判された内容そのものはじゃあ考えなくていいのかどうか。そうしたのことも私たちと向き合うことが必要なんですけど、批判する場合の態度にばかり着目をして、その態度を否定するだけで終わってしまう。 その先の議論にたどり着かないというようなことも、ある種の態度では起こり得たりしてしまうわけですよね。つまり、態度も方向化が、あの、相当に強力なのは、それが多くの人たちに広がるからだけではなくて、それが一定の人たちから別の態度を書き消してしまうということが起こり得てしまうわけです。逆に、この態度も方向化というのは、重要な場面もあります最近ですと、自分の見た目は自分であるだけで最高であると。人からどういうふうに見た目を判断されようと、自分は自分でとても美しい。 そうしたようなアンチ・ルッキズムの立場に立ったようなセレブや芸能人の方が次々と誕生してますよね。その人たちが日常をハッピーに過ごしているような態度というものを見せる。 その態度を模倣したくなるというような状況を生み出すことによって、例えば、ルッキーズムとかいろんな考え方が変化をするということだって起こり得たりするわけです。この態度模倣効果というのは、それ自体良い悪いというものではありません。その態度模倣効果が何に発揮されているのか、何に発揮されていないのか、そうしたものに着目をすることによって、私たちはメディアで行われているコミュニケーションやメディアの癖というものをより適切に読み解くことができるわけですね。 皆さんも自分がどんな態度を模倣してきていたのか自分は他の人にどんな態度を模倣させてしまっているのかそうしたの観点に着目をしてメディアや日常のコミュニケーションをウォッチしてみるといろいろと気づくところがあると思いますオゲイチでしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております ご支援、ご協力よろしくお願いいたします。うん